若い木からやっぱりここ寄らないかいな、ね、のはい、ちょっと寄っていきましょうこれが第二、僕は第一か、ということは見えないなこれは紛糾でもないますけどねまあ紛糾見るとかもうほとんど霊障以外ほとんど見えないかちょろっとしかねはい、ありがとうございました こ, れが一番 こ, こ, やなここやから<笑>え七、ー、冠の古墳かこれねこれと寺山南山古墳前言っとるけどあの動画撮影しないんでねちょっと撮影してきましょうかこれビューポイント ここからリチュウ電脳を見るそこちょっと行ってみましょうかね俺、勘違いしてるかないや、こっちでいいわけでここは博物館やなということで、全然左やわこの池、広いね こんな橋あったかな全然記憶ないんだけどここは箱さんなはずやけど勘違いしてるからいやそこからずーっと歩いて箱さん行けるはずやなこんなこのブラブラにあるはずなんだけどね 前方を歩くとずーっとこの中もねえずーっと工事やってたんだけど土 を, 掘り土を掘り返してねこの裏たりなんだけどなイメージで言うと、えー、なんてい う, 郎でうの両一両でもの陸一両でもの分からんけど第1回。 全国都市六カフェア出品。ああ、上野さんの忘れ物ですこれ。はいはいありがとうございました。巨石が絵の具だ。これは最高やね。 手前に苞粉があるってことかな？苞粉があるってことは前方攻撃分かね？わからんな。な<笑>んだろう。長さが五メーター、高さが三メーター<笑>そんなもんか。 こっちが公園ふんのほうだね。はい、これ見てみましょう。あ、これか。具合消防君。これでしたか、さっき見てたやつもフフン。これ、えんふだってことなんだよね。えんふん。ああ、なるほどね。えんふには見えないやけどね。これが、粉あってるから、やっぱ見えないんだよな、なんなってるからな。 ダイアン寺公園にすぐ大きさ六十二メータ、うん、ーあなるほど、高さは表示ないか五千0 0円後半反対から見るとやっぱり良いですね反対から見ると、ね、完全に前方公園に見えないみたいあ、モメーターがいかあ、これあるこれで見ましょう お、やっぱりあっ畑塚古墳かねこれね一回見これ見に来てわからなかったんや探してうろうろしたんだけど畑塚古ん、はいはいここにありましたかこれ全長がねえっ、ー、と 6m ちょっと切れたぐらいだったかな、はい、5 7 9メ ー, トル、えー、高さが3 8メートルはいはいいやーこれそうでしたか畑塚古ん、失礼いたしました これ何回か来たんだけどね、これ、ミに。当時のスマホは開かんかったな<笑>。これ、これがかったんやね。いやー、入れないかね、これ。入ったらまでいいか。これでしたか。はいはい。これちょっと一周回ってみようか。どういうふうに回れんの。こう回ってみようか。 高石。片岡君でございます。これはね、一回、一回か二回来たんだけど、わからないんでね、何年、年来ても。これを探しに前方後円ということで。あ、失礼しました。ああ、きになってますかね。前方後円は。 絶対通ってるんじゃなんて、わからへんねんな、想を通っとるから。ちょっと六十メートル切れるんやけどね。うーん。なんとも言えんな。うーん。どうい う, ふうだいかね。この。石垣がね。まあまあ、わからんじゃないけど、はいはい。 石垣県でちょっとねあら雰囲上がっとるやつおるだそうださ何だろうね鴨川さんって鴨川さんあけぼのださどこあんねやろこれわからへんねんけど矢たけがあんねやろな ほらこれ古墳でございます3 2 ー, ーの栄本 3.8m5 世紀の後半前半かね あの、塩分量でございました。塩の山でございましたか。はい、ありがとうございました。七本の部分でございました。おお、見に来たけど、何にも。 古墳の看板さえなかったんでね、どこ行っても今はラッキーなことね、看板いっぱいあるんでああ、登れますかね、登れるねこれでしたか展望台ずっと、だいぶ前から展望台があるの分かったけどね なんかあれに向かっていっとるからね。これ 見, 見えてないよねいや。見えたんかもしれないけど分かってないね。上上がってみましょう。か下から10メートルちょっとあるかね。13、4メートルあるかね。 はい、初めて来ました看板とか地図とか見るとね、これ乗っとるんでね、あれ全然見えんがね、あれそうかね、忍徳天になるよこっちは、えー、っと、どっかで立ちこれが立ち寄ってになる よ, あ, んるよあら、本まや、横見えんのや。 この、ね、ゴーはずっと見えるんやゴーは見えんだけど形はわからんか分からんな 最初のきれいコロミはどうな枝、ね、<笑>はね七花でございますから花やくて木やな。